悩んでます。今日はちっちゃいのを作ろうと。ちっちゃいのを作りますか。素材があまりない。なんかこれといったのがなくて、うん、映えそうなのがない。ちょっと今苦労してるんですけど。苦、う、労、ん、<笑>させてすみません。とりあえずやってみましょうよ。どのぐらいをやってもいいかしんですけど、ね。そうですね。これと添え三点飾り。三点飾り。これでダメですか。これでいいですよ。 うん行けました。行けました。行きますか。はい。長寿梅と。赤松か。長寿梅がどれぐらいか。がまだわかんないので。<笑>なんか赤松。おすすめ。うん、候補。 面白い、はい、面白いじゃないですかこれ。れ<笑>自分のお店なってたたね。初め見みいい。い。い。い。い面白や。ですもいいかもしれない、うん、色的にそう、ね、まあい、いくつか候補を持っていってはい。<音楽> 今日はこの3点を使って3点飾りを作ってみたいと思いますい作る前に一応ちょっと手入れを、うん、しようかなと思うのでこれは割と早い段階でもう目切りをしちゃってくぐは伸びてきてるんで、うん、この目かきをしてあげようとこういうところ、はい、ちょっと分かりづらいんですけど。うん こここででさっき来たんですね。の枝を買いたいっていう時に二股二股でよく言うじゃないですか。に、うんうん、残したいんですよ。その理由としてはここに、まあ、3つ以上芽があるとこの部分が太ってしまうんで、はい、綺麗いな、まあ、枝ができないっていうので、うんうん、二股二股にするんですけどその時には自分が針金をかけるイメージで。うんうんで 例えばこれはこうしたかったらこの2本が横向きになるんですよ、うんうんうん。で、ででこの 枝, 枝で目が上にくるんですと、はい、いうことはこれっていうのはきれいな二股で、うん、今この状態なんですよ、はい、きれいな二股にしたいんであれば、はい、横横が一番いいじゃないですか。って、ね、なるとこの上に出てるやつを取ってあげれば一番スマートに横横になる。うんはい、で、でこれで例をとってみると 今これを横横にしたければ、うん、この上に立ってる枝を取っちゃう、はい、そうすると横横の綺麗なやつ、はい、あとは一番大きいですよね、うん、今の中で、はい、大きいやつを取っとおけばそれだけ枝は太らないんで済みますので、うん、そういうところで選んでもいいですね同じように横から出 て, ても一番大きいのを落とすとかそういう感じで選ぶといいかもしれない でやるんであればもうちょい先でもいいはいいんですけどそれだけ枝が取っちゃいますんでなるべく冬までに終わらせた方がいいですよね。なんかあんまり早くやるとここがダメになっちゃうかもしれないからちょっと様子見るって教わりました。そうそうそうそうあとはこうやって下向きに出てるやつ横横で出てるのを下向きに出てるやつは、はい。 もう今年やった方がいいですね、うん、でちょっと茶色いやつももう取っちゃうし掃除も兼ねてあんまり皮割りしないですねそういうもんすよ、うん、それの日々の積み重ねで、はい、息が良くなっていくんですからね<笑>ダメですよ期待しては<笑>そうやっていって今の盆栽があるわけですから、ねうん、天人たちがそういう作業をして、はい、コツコツやってくコツコツやってくれてたんですよね結局要は、ね、だからいい盆栽になるやっぱちょっとハプニング期待しちゃうところ<笑> 感じかな。はい。で、ちょっと、うん、ちょっと針金、こういうふうに立ててやりたいんで、はい、針金でこうやってやってみようかなと。だ、う、か、ん、この置きはこっち正面で作ろうと思います、はいうん。どっちを頭にしようかなって考えた時に。うん こっちの方が太いんでこっちはためにしちゃうんで、はい、でもここに来ちゃうんです。すればバランス的い。こっちが目立ってしかも裏枝もできそうな目の吹き方なんで。で次。次長寿杯。えこれは根っこがどうなってるのかな。うーん。なんていうんでしたっ力土からてくるやつ。ヤゴ。ヤゴヤゴ。ヤゴヤゴは基本切るんですかね。あ基本切った方がいいですね。 結局子孫を残そうと生やしてくるんで、うん、もしそれで建て替えたいんであればそれでも生やしてもいいんですけど、はい、結局子孫を残そうとするとこっちが元気使っちゃうんでこっちが枯れちゃうんですよ親の方が、うん、なのでそういうの発見したら切ってあげるのが一番ですかね栄養持ってかれちゃうんですね栄養持ってかれちゃうんです ね, れですねこれは今ちょうど出てきてる途中みたいな感じですよね、うん、はいちっちゃくしたいんで、うん これはもう使えそうにないなで、これもちょっと針がかけます、はい、将来ここで使えればいいですけどね枝が伸びたら、ね、これだけジョルっとできればいいんだけど、うん ちっちゃくなりました、ね、じゃあこれはこれこれはこれこんな感じ、はい、でれがいいかなと、うん、ちょっとでけそうな気がするんですけどね、はい、ただ鉢はこっちの方が面白いかなと、うん、ちょっと一回これ崩してみるから判断した、はい。 こういう苔に覆われてる木を。の足元を。出すのっていいですよね。楽しいですよ、ねうんうん。楽しい。宝探し感があって。うん、この間の御用松。根っこが結構立派だったから。興奮しますよね。はい、見ると。結構ちっちゃくできそうですね。できそうっす、ねうん。ってなると、これじゃ多分でかい気がする。そうですね。ちょっと、もっとちっちゃくしたいですね。 ぐらいに入れたいんだけど難しいよからしちゃうかもしれない俺、うん、入ったら立派ですね俺入ったらいいですけどねまあ大きさを考えると、うん、まあ、そういう風にもいかない部分はあるんでだからとは な, い, ないいのがありました生放スクエナ、うん、若干方が横広いかなで こういう感じ。うん。はい。一番しっくりくるあ、これターボンなんだターボン。なんか変わったやり方してます。一回回転させれば動かなくなる。上から入れて？うん。ここで。 ここで結んじゃう。ええー。動かないかな。しかもどうせ。ここの下が浅いんですよ。あとは太いやつでやっちゃうと。なるほど。ガタガタしちゃうから。そう、ガタガタしちゃうから。オリジナル。得意分野。裁縫。あ裁縫がね。<笑>一番効くところで。止める。 で、見栄えを良くする簡単さんのニニも好きなんですか好きじゃないです大きいやつのも好き大きいやつも好きです心配になっちゃって厳しくできるじゃないですか、大きいやつってそうですね厳しくしたいですよね甘やかしちゃう<笑>かちょっと開けて、うん、水は分かるようにはい。 完成お米長寿梅長寿 梅, 長寿梅っていうことはあれ製法にしちゃったからあ、うん、ほうほうできーかちょっとうう、うんうん、こっちの方が大変そうだな寝るせいできそう<笑>ちょっと太いの 選んでなるだけ細かいのを落とさないようにして、はい、こん はい、可愛 い, い。はい、可愛 い, い。オッケー。うん。できました。<笑>最後。これ。これはでもすぐ終わりそうだよね。 はい、いいい、うん、い, い, いあ、はい、じゃあ完成ととうことで、はい、ポイントは、うん、大小のバランスっていうのをやっぱり出してあげないといけないんで、はい、こっちが大きかったらさっきまで同じ大きさだったのを極端にちっちゃくしてあげて、うん、こっちが大きくてちっちゃい、うん、それよりもちっちゃいのもありますけど、はい、しっかり飾りの基本は作ってあげた あとはこれで言うとさっきいろんな鉢を迷って、はい、結局正方形のスクエアの鉢にしたんでこっちは丸ちょっと形を違うものにしてあげるあと臓器は色鉢、うん、で黒木は霊 鉢, デ鉢で釉薬のかかってないのを選びました、うん、でやっぱこういうちょっとひょろひょろとした文人っぽいような。うん 木の場合だとやっぱり八は薄い方が見栄えはいいので厚さの問題はあるんですけど、うん、まあそれでも薄く見えるような鉢に入ったんじゃないかなと。あとは草はやっぱり葉書のちっちゃいやつを選びました。はい。悲鳴な雪の下。雪の下。はい。でこれもこれで流れが表現できたんじゃないかな。い、う、や、ん、落ち着いてくれればいいんですけどねこのまま。うん、でも本当ものの1、2時間でねこんだけできるっていうのがすごいですね。そうそう。 だからこういうい長寿梅でも戦いができるんで、うんうん、あのいろんなこれどうしようもないなってやつも持ってれば意外とミニで作れたりするんであとはこういう素材ってなかなかないんですけどねそうですねそんだけ曲がってるやつもないです、ね、だからある時買 っ, 買っとけばっていう、はい、<笑> こ, これなら、ね、本当に初心者でもできる作業ですもん ね, ね作業内容はなのでおすすめですね、はい、ミニ盆栽の三点飾りでした、はいうん あ り, ありがとうございます。サイズをなんかわかるといいですね。どこどっちがいいですか。あそこ置いてください。このサイズ。でカンタさん顔を入れればいいんじゃない。<笑><笑>いいね。いいサムネです。<笑> このサイズで作りました。ああまだ開いてる、<笑>はい、笑顔のな い, いね。<笑>いいよ。<笑>怖い。いいんじゃない？オッケー。